何これ俺の10代はおよそ華やかさというものに欠けていたサボちゃんって言います期待をに頑張ります私は歴代でもトップクラスの天才って言われてるんだから働きたくない戦士の花畑だこれからいろいろご教示願うよこんな僕を一人のガードとして見てくれてありがとう 俺の青春これでいいんだろうか